おはようございます。ラスカラでございます。本日はですね。こちらどんと以前もこの九州の方、博多に来た時にお世話になりました。海龍さんに来ております。というのもこちらの海龍さんのラーメン。僕めちゃめちゃ好みすぎて。<笑> 今回もね、この博多に来たからということで、えー、ちょっとねカいりさん来たんですよこちらのカイリュうさんは以前の動画を見ていただけるとわかると思うんですけれども超濃厚な豚骨ラーメンを提供しているお店でしてもうねなかなか他じゃ味わえないようなもうね何日も何年も同じ寸胴で骨を炊き続けているねうまいラーメンがいただけるので本日もね早速そちらの大好きなラーメンを頂 い, いていこうと思いますまあいろいろねラーメンの他にもご飯ものとか替え、まあ、玉ももちろんございます いろいろなメニューを注文しながら、えー、こちらの海龍さんを楽しんでいこうと思いますそれでは、えー、店内の方へ参りたいと思いますということでこちらが海龍さんのメニューになります基本のラーメンは豚骨ラーメンのみでそちらに複数のトッピングがありおにぎりやご飯、餃子等のサイドメニューが複数ございます でこちらの海龍さん豚骨ラーメンでは意外だと思われますがおすすめの麺の硬さはずんだれというヤーメンになりますこの硬さが海龍さんのスープに一番合い麺の甘みや香りを感じるということで今回もラーメンはずんだれで注文いたしました全部のせ大盛りずんだれですありま す, すいません Oh, <sighs> yeah. いう実際に詳しい人もいらっしゃるんですけど、今日のお客様が何か、そして、そこにお手伝いしてくれたことが続かなかったのかなというような気がします。 いすいません、階段の普通でお願いします。はい ありがとうございます。 はい。ということで、海竜さんにて、この豚骨ラーメンね、いただいてまいりました。こちらの海竜さんのスープは、創業以来ね、羽釜の方に豚骨を継ぎ足して作っているスープなので、もうね、なかなか他では味わえないような、コクとか香りとか、まあ、熟成の具合ね、これがね、抜群にうまいんですよ。 その分、スープにも火入れをしないと傷んでしまうので、お店のお休みは12月31日と1月1日の2日のみとなっておりまして、このね、お休みの期間中も大将はお店に出て火入れをしているらしいです。それぐらい手が込んでいて、他店ではね、絶対に真似できないスープとなっておりますので、こちらね、福岡、博多の方に伺った際には、ぜひ、豚骨ラーメンのカイルさんでラーメンを食べてみるのもいいんじゃないでしょうか。